谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 あれだっていいや間違ってんのよ かいは十五だ十五。十五。九十一から十五。 あ分の動画はそこは何ったううも撮ることないです、ね。 だからいななならららいいいいいいいいすよよだだだだからだかっっは日だよ何じゃあ何でで低いけけどど大丈夫ももろぶ低かったから言ったんだよ。まあ、気がくほど いやビヨビヨシャンガーくんも。